代表して松川和明さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います松川さん意気込みをお願いします、はい、会場にお集まりの皆様こんにちはこんにちは我々京都よりやってまいりました京都チームサララと申しますコロナ禍の影響で2年間お祭りに出場することができませんでしたがこのような皆さんの前でエップする機会を に巡り合えたこととても嬉しく思っています今日は精一杯踊り子一同演舞いたしますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, あ り, ますありがとうございました準備も整ったようですそれでは京都チームサララの皆さんです それではさらら、参ります。はっ荒ぶる瞳に、誘いし薄霊。凌乱たる、花のごとく、烈火。烈火。 都のその陰に忘れられた一体の基人。 差し刃のごとく。責任 今ここに。 ありがとうございました。ありがとう。